チーはおとうさんとあそぼうん おっちぃ<笑> <笑>はあ、そうだ うんな。<笑><血><笑><え><笑><血><笑> はあしごとしよう。 おやはーいケント昨日送ってくれたデザイン実にパーフェクトだったよいやありがとうなんだか元気ないね地位がそっけなくてさなるほどそれなら僕が猫ちゃんに気に入られるコツを教えてあげるよコツ でも、君は猫、飼ったことないんだろう。お父さん人でも猫ちゃんでも、仲良くなるコツは一緒さケント、猫ちゃんと仲良くなりたいんだろう。お父さんうわーチーどうしたんだいや、ちょっと、チーがズボンを引っかいて… う, かるのはうん、あっ会いたかったよ。 かわいいねケント猫ちゃんと仲良くなるコツその1まずはトークだトークって猫だぞまあ見てなってお待たせん 反応した ーいなくなったやあれ、ね いやあねこちゃんとなかくなるコツその 3! <笑> ッッッッッッッッ<笑>ハイタッチしてる。 みゃっとハートをめてみゃっみゃみゃみゃみゃみゃみゃっっみゃっみゃっみゃみゃみゃみゃみゃみゃ シップだーやあーえっお父さんやそんな、はあ、ケント猫ちゃんと仲良くなるコツファイナルまだあるのか何でもいいから早く猫ちゃんは気まぐれ時には諦めることも大切さ <笑>うんうんそしてケント何だい急な依頼だえ夕方までに欲しいんだってゆ夕方クライアントも気まぐれなのさミゃミゃッケ 「おたあさんぽかぽか」ポカポカ チーマッサージなのかありがとうチー。うんお父さんチー Yeah. <laughs> こっちの様子がいつもと違うって気になるな。次回こっち決意する始まりだ。こっちあっち向いてほ。